皆様ごきげんよう、です。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています9月25日今月のリポちゃんのレンタル衣装はリンベリーのドレスでした似合う種族と似合わない種族の差が激しいとか言われていますがドワーフはどうでしょうか天国が開いていましたのでこのレンタル衣装のまま乗り込むことにしました今回の天国は冥府と虚空の支配者の組み合わせでした 条件もそんなに難しくなさそうですのでなんとかなりそうですねリンベリーのレンタル衣装を着ている人が他にもいました皆さん考えることは同じですね戦闘に関してはとても順調でしたので語ることがありません 影を放置せずに倒して数を減らしておくと戦闘が楽になるということくらいですかね。まあ、本体を倒しても影を倒すまでは終わりにならないので積極的に倒しておこうということです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。